今日もごごご視聴ありがとうざざいますコリでございまますす本日のオープニングでは「ガメ活ガメガメ会」議やっていきたいと思いますえこの企画はです視聴者さんが分からなかったことを実際にコリオが実践検証していくコーナーになりますえどんなことでも構いませんのでおしどしご応募くださいえ前回はですね「v リィス・ジャオス」で「フルハイクからフルハイクになったらトップですか?」といった内容でしたが、まあ、結論を言うと「分かりませんでした!」 でね、これはね数学でもそうなんだけどこの問題を解いてくださいって言われたら簡単に解けるじゃないですかだけれども A と B を証明してくださいねって言われたらこれ、ね、めちゃくちゃ難易度が上がるんですよだからもうで一つの議題にずっと時間を割いてるわけにはいかないの で, ああああああああで今後の実践で判例とかあればまたお伝えしたいと思いますはいで、今回もどしどし応募が届いておりますえ今回は秋田県 主流のカノエイさんからです質問コーナーありがとうございますこちらこそありがとうございますオープニングの目安なのでガメラズガラ逆押し狙いをしているとガメラズガラが何でもないハズレでも揃ってしまいますまた揃ってしまうだけではなく2、3コマ滑って好意的に揃えようとしてきますまた上端にビタを賞味するとバーズガラが引っ込んでくることがありますがバーを狙って好意的に揃えようとしても揃えられるときと揃えられないときがあります そのさ、あのだからさ、あちらかすんだろってかもうこれ。 俺じゃなくくてての開発者に聞いてくれよ<笑>俺じゃないだろこれ対応するのでねこれに関してなんだけど僕もよく分かります逆光してガメラ図柄をしちゃうとガメラ図柄がね中段にね揃っちゃうんですよ何でもないところでしかもねこれめちゃめちゃあるあるなんですよでさらにさらに言うとガメラ図柄を逆光して中段に狙ってで左ビールに赤7を狙うとチェリーが毎回出現しちゃうんですよ当然チェリーは成立してないから4枚出ないからおい4番よこせよーって毎回ねイライラする だからね自分自身ガメラの投稿しち全くやらないんですねでねこのねバーツ柄を好意的に揃えようとしても揃えられないのはおそらく一枚役が成立してるからだと思われます というのは、ギャオスとかリプレイとかが成立してるとあれ絶対揃わないんじゃないですか。おそらく一枚役も子役で制御されてるから揃えられないんじゃないですかね。<笑>まあ個人的に揃えようとしたことがないんで分からないんですけど、で、ね、ポリオンもこの人を見て、あなんかこの人ギャオスカメラやってほしいのかなっていう認識で大丈夫ですかね。<笑> はい、ということで今回は逆押しカメラですはい、今回ねまだ時間がありますので次の議題に行きたいと思います東京都在住の先駆け男好き大好きっ子ちゃんからですいかに書かれていることは頭角ですかもしくは当たったらビッ角で外れることもありますか カメラが2ゲーム目に火球台で攻撃 VS ジャイガーでマグナチウム光線を回避 VS バルゴンでカメラが火球攻撃小中大の順で攻撃 VS ギロンで夜背景時1ゲーム目に手裏剣攻撃を回避 VS ジグラでオレンジ光線に耐えた次のゲームでカメラが攻撃しない VS バイラスで夜背景 もうそうそう。これぐらいのね、質問でね、いいよ。うん。というかね、これどっかの公約サイトで見たことあって、なんかチャンスパターンみたいな形で載ってますね。そもそもバイラスって登場した時点で、この台が虹色になるじゃないですか。だから昼でも夜でも等格なんですけれども、だからこれ多分全部一曲でいいんじゃないですかね。僕もね、このことをね、実践意識しながら回していきたいと思います。それではカメラの本気、6回目。ここまで3連勝です。 今回は 100% 超えることができたのでしょうかそれでは VTR どうぞ だ<笑>いぶまだ1万<笑> 2時ぐらいかす。<笑> マスクしないですかいやいや、最近もう出しちゃってるんだよえこっちろん気焼きこやすねそうねマスクするとね、完全に不審者がないしなくても審査ですよ<笑>サングラスとワッフルだと<笑>一緒に歩いてると、いつもポリオグすごい目で見られてるからね<笑>女子高生とかに、えみたいな<笑><笑>はい、人生終了イエーイお疲れ様でしたお疲れ様でし た, でしたえっ、ー、と、投資の方が 1万9874枚で回収が1504枚なので640枚プラスになりましたーーよっしゃー !6 回実践してようやくねスタート地点に戻ってくるということでいやでも良かったですね、うん、まあ最近地元でもねディスカップ2とか出てるじゃないですかまあでも実際あれ200枚しか出ないんで僕の予想だとね 200日もきつくねってたぶん今頃なってるんだよねだからねそのうちみんなもうねガメラ好きなだからでみんなガメラ好きだったらあのねみんなね俺の動画撮ってくるから<笑>まあそれをおきかえしてね<笑>今後とも頑張っていきたいと思いますで鳥羽さん歩きスむホ危ないですよ 聞かれて頭おかしくなっちゃった。<笑>ああ。